こんにちは、みさとストリッチファームです。最近は朝の冷え込みも和らいできて、ダチョウたちも食欲が増したようです。今回の動画は、小松菜を与え始めたヒナたちの様子を取ります。のんびりとご覧ください。初めて小松菜を与えた日、 ヒナたちは戸惑いがちにつついたりしています二日目はすっかり慣れて夢中で食べていました 大きなヒナたちにも大人気です牧場では大人のダチョウたちも毎日小松菜を食べています しばらくは顔も上げずに食べ続けていますそれでは今回もこの辺で終わります